皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月23日。バトルトリニティ対抗戦の最終日です。ようやく獲得勝ち点が10点になりました。なんとか間に合いました。これで一安心です。左上の書き置きメモでは、勝ち点9点で終わったなんていうのもありましたので、本当に間に合ってよかったです。私の戦いはこれで終わったので、ついたてのアイテムを1個ずつ交換します。 余ったポイントは持ち越せませんので適当に何かと交換することにします。終了1時間前の順位表はこんな感じでした。我々のガタラーアームズはこのまま逃げ切ることができたのでしょうか結果発表は月曜日の夜19時です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。